いいよ香り最高なんですよこれが非常にたまらんのですこれえどうもりゅうちゃんですはい、ということでですね今日ねものすごく大好評なんですね 定番おかずをちょっと一と手間加えて最高な味にするっていうようなやつでやってるんですけども今回僕がやりたいのは豚キムチですちょっと一と手間加えて、えー、最高にうまい豚キムチっていうの皆さん食べてみたいんじゃないかなと思いましてかなりね試行錯誤して、えー、作ったレシピなんですけどまあそんな変わったことしないんですけどもとにかく味付けがうまい僕が一番試行錯誤してきてうまいなと思った豚キムチを皆さんに紹介します、えっと、材料説明い、えー、きたいと思います豚肉なんですけども、えー、今回ねコマ肉を使います、まあバラ 作る方が一番多いかなと思うんですけどバラだと僕的にはちょっと油が多いので、えー、今回こま肉を使っていきますあとキムチ同量のキムチ 160g ですね豚こま160キムチ1601対1の割合です玉ねぎがと1 4分の 150g 入りますとンニクなんですけどもこれ半かけ分このシンプルな材料で今回はやっていきたいと思います これね、本当にいろんな釣り方があるんですよ今回はコンセプトとしては最もご飯に合う豚キムチですご飯に合う豚キムチを作っていきたいなっていうふうに思いますだから少しね甘めに仕上げます、はい えはいこんな感じで、ねえー、ほ切けさせまして薄力粉を小さじね4杯薄力粉がまぶされることによって、えー、肉がね細肉でも柔らかくなってタレがねあの絡みやすくなるんですねこう炒め物する時とかでもね覚えといた方がいいです、はい、非常に使えるテクニックになります肉一枚一枚にこう薄力粉をまぶすような感じでやっていってくださいねこれで、えー、お肉の下処理は処理 はい、じゃあ次にです、ね、僕の下処理をしていきます、はいえー、ハイボール適量加えてくださいこうすることによって表情がやわらかくなります、はい、玉ねぎなんですけどもそんな薄くスライスする必要ありません 1cm ないぐらいの薄さに、えー、スライスしてくださいこんな感じでですね、はい、玉ねぎはね具としても楽しみたいので太めにニンニクはですね皮を取り除いておくだけで大丈夫あとですりおろし入ますよねこれ そしたらです、ねえー、とフライパンに火をつけてくださいごま油を、ね、熱しますね大さじ1ぐらいです大さじ1のごま油を入れてくださいごま油で炒めることによってかなり、ね、いい香りがつきますので、ね、これが、ね、キムチと豚と相性がマッチリですこれぐらいごま油入れるので豚バラじゃなくて豚こまがいいんですね豚バラだと脂が、ね、結構出ちゃうので豚こまが最適だと思いますでこま肉も広げてくださいあの焼き目をつけたいので広げながら焼いてください いい、ね、いいです非常においしそうに焼き目がついてます、あ、軽くね全体に焼き目がついたらこんな感じがついたらもうねいい香りがしてきました豚のあの焦げた匂いがねすごくいいです豚の焦げた匂いにあのこの玉ねぎが加わることに す, すごくね焼いてる時の香りもねすごくあの良くなってきますでこの えー、と利用して豚キムチ最高最高この感じでですね、えー、と玉ねぎもねしなっとさせていきますねはい玉ねぎが入ることによって食感 と,、えー、と甘さがプラスされるんですね香りフォトパフォーマンスが高いので普段使いできる料理なんです玉ねぎもねちょっとねちょっと透き通ってしなっとしてみたらキムチ 説明し忘れたんですけども国、えー、産の甘めのキムチの方が美味しい旨味がたっぷり入ってますお砂糖小さじ1です甘みが大事なので甘さを加えてたすいた醤油小さじ1ですはいお酒これで香りとうま味ですねおしに、えー、んにく半かけ分これでざっと炒めていきます香りがねこの香りを香り香り これがね最高なんですよこれがざっくりとね炒めていきましょうねこれね、はいうん、これがね非常にたまらんのですこれキムチにも火を入れていきますねここまでくるとね調理はねクライマックスになってくるんですね僕もクライマックスになってきました、うん、これにでジエンドですね何を言ってるかこっぱり分かんないんですけど あんまり水分飛ばすと野菜も全てしなしなになっちゃうんでこれぐらいがいいですねあの全体の水分がなくなって煮絡まってぐらいが一番おいしいです盛り付けていきたいと思いますもうねほんとにねガッツリした男の料理なんでネギを、えー、少しはいということで至高の豚キムチの完成でございます ということでですねできましたのでちょっともうクライマックスになっちゃったもうクライマックスで な, なくなっちゃったでてかでてててて一番のやつーいただきます<笑>これと豚キムチ半足でしょこれ<笑>じゃあいただきます。 ま<笑>豚キムチね、あのやっぱ甘みが大事なんですよね、お砂糖入れたと思うんですよあのお砂糖とこの玉ねぎの甘みが、すごくね、この豚キムチのね、尖りをなくしているんですね、お酒もすごい合うんですけど、米欲しくないのと思っんのこれね、僕の中で米ソードが起ききなんですよ。 いやーうまいなこれはこほんとにおいしい肉がねもっさ柔らかいですね豚こまって硬くなりがちなんですけどもこれに至ってはね全く肉硬くないです玉ねぎのシャキシャキ感のアクセントがねたまらないうん 僕にしては珍しく出汁を入れて珍くん で, すよ今回でかっていうとキムチにうまみがものすごい入ってるので非常に味が強いですこれキムチってこんなにうまみを蓄えてるんだなっていうのが非常に分かる素晴らしいレシピでございますこれはコストも安い米にも合うビールにも合うこんな素晴らしいレシピがねあったなっていう感じですねうん シーム来これこの豚キムチで c ム来るわあたまんな楽しみすぎですみません一つ言っとくと使ったキムチはここま で, ですこれこれです非常に美味しいので日本産のキムチ使ってくださいぜひタンク産のキムチだと味付けを変える必要があると日本産の甘いご飯に合うキムチです非常に美味しいクオリティの高い豚キムチになるのでこれプロモーションじゃないですからねただただこれ僕は好きなだけなんでぜひ皆さんも一緒に優勝しましょうはいということでね 今回の料理うまそうだなーとかですね作ってみたいなーとか、えー、これで飲んでみたいなとかね思った方はぜひぜひチャンネル登録および高評価よろしくお願いします